皆さん、えー、ここばんは。こんばんは。市長候補の小池です。でございます。<笑>え今日は発売駅の列頭にお邪魔いたしまして、えー、ご挨拶をさせていただいております。えー、いよいよ渋谷区長選挙日程が切ったわけでございますけれども、えー、今回の区、えー、長選挙は非常に大切な戦いであると私は思っております。 8年間、地に足ついた政策の保守政党がしっかりと首長を出してこなかった、これをしっかりといろいろ考えた末、私に白浜へたって今回、出馬をすることになりました10年前、なんと渋谷の行政サービスはナンバーワンと評価された時代があった、これはマスコミメディアによって書かれておりましたが、今の渋谷の。 状況を見ますと、果たしてそのナンバーワンと言われる評価されるもの、これは全てないわけではありませんが、え地域防災力、そして子育てしやすい町、福祉、これはどうでしょうかということですで。これをしっかりですね、私は、えー、大学において救急救命士を育ててまいりました、えー、育てた数は1500人、えー、その人たちは、日夜、北海道、南夜、沖、え、縄、ー、警察、消防、自衛官、 まあ、いわゆる公安職という、えー、人の生命と財産を守る職業についております、えー、そういった、えー、学生たちを育ててきた経験からですねこの渋谷を危機管理という視点で見ますと非常に脆いと言わざるを得ないもっと強化する必要があると思いますまあ一つ言えることはですね、えー、世界的と言ってもいいでしょう話題になる、えー、いわゆるハロウィンですねあのハロウィンを しっかり本当に安全対策でそれでですね、えー、と危機管理、ハロウィーンの危機管理なんですが、えー、これ、テロを念頭に置いて考えてはいませんね。えー、あれだけの 密集集したたところにたくさん人が集まるテ、まあ、ロの念頭、標的を念頭にして、標的になるんだということを考えて、施策をやっていかないと、いやはり非常にこれは大変なことになってしまいます。ですので、テロの念頭を思いたような、マスギャバリングと言われています、これ集団災害ですね、え韓国でもありましたように、え将棋倒し。 いっ一旦多数商業者が出ますと、えー、渋谷の近隣にある医療機関にこれだけの商業者をしっかりと、えー、収容することができるのかということですねこういった指点も考えてハーウィー対策をやっていかないと単なる正しいお祭り騒ぎじゃだめなんですよこの命失われたらどうするのかっていうことをしっかり考えていかなければいけない。 あとはもう一つはですね、昨年アノニマスと称するサイバーテロがありましたサイバーテロもテロですからテロ対策とということを考えないとやはり本当にこれダメだと思うんですねで横文字だらけの政策が本当に僕多いと思うんですけれどもこれもっと日本語で言うなりしないとな何をやっているのかというの絵に描いたのをち込んでなかなかつかめないんですね ですから、しっかりと具体的に政策の名前をしっかり上げて、やっぱり区民の皆様に示すべきだと私は思います。そして、健全財政です。お金は個人情にあるわけではありません。ですので、しっかりとですね、区民にしっかりと当てられるような政策をしっかり作っていくべきだと私は思っております。で今、デジタル、デジタルと言っていますが、8ペを推奨していますが、どうやら町の声を聞きますと、特に、 デジタル格差とといいうのは非常に大きいという感じて ま, まあ私は あ, のありがたいことに8秒使わせていただいてますけれども使える人が一方的にその利益を得られて使えない人がその恩恵に属せないというのはやっぱり行政としてはこれあってはならないんですよねこの格差をどう埋めて公平性をしっかり保っていくかっていうことはですね是非ともこれはしなければいけない一つの重要な課題だというふうに思っておりますそして私がですね、えー 基調の一番地に挙げたいのは、この橋社会という行政がなか な, な, なか目にしないこところです。人をく亡くなる時代が本当に刻一刻と近づいています。2040年には47万人の人がですね、緑難民になるというふうに言われています。これはいわゆる渋谷区にも施設がありますけれども、あの施設にやはりベッドの限界があります。 でまあ、これから増築して作るような計画もあるようですけれども、とくそういった病床数だけでは間に合わない時代が来るわけです、ね、そこからあふれた人の命、亡くなる命、見送る命をどうするかっていうのを行政が最後までしっかりと見とるのが行政の役目だと思います。今だけ良ければいいんじゃないんですか。亡くなっていくのもしっかり渋谷の面倒を見なければいけない。私が命と向き合う渋谷区っていうのは、 やはりそこなんです渋谷で生まれて渋谷で暮らして最後渋谷を見とるそれが本当に行政の役目ではないでしょうか命を大切にする政治私はこれをしていきたいと思いますしかし今いつ来るかわからない大規模災害いわゆる首都直下地震が言われております今襲ったらどうでしょうか私は危機管理の専門家として今の渋谷区では危機管理は不十分と言わざるを得ない あ、ま、とは、町会の防災倉庫。あれが大都市洪水という、都市型洪水というのが使あります。ゲリラ豪雨。豪雨になったらどうしますあの防災倉庫なんならもう水浸しになってしまいますよ。何にも使えなものなりません。防水ということも考えなきゃいけな い, いな。そういった対応も考えて、防災倉庫を取ると増やす。基本的に防災倉庫というのは町会のものですよね。 で帰宅困難者がどんどん出てきますね、今ね、喝采したとしましょうで、町会の人たちにここを入っていったらどうするんですか、物を食べさせないわけにいかないじゃないですか。これはまあ、じゃあ、町会費払ってないから、あなた出ていってくださいと言えないじゃないですか。やっぱりしっかりとあの払ってなくても、どうしてもあじゃあ助けるよ、助けるよっていうのは、これは人道的なものじゃないですか。町会費をもっと、苦情を投入してですね。 そこをしてあげるなりも、う調換にいらないと、区民税で任うっていうようなですね、政策も進めてはいいんじゃないかなというふうに思います。あとは一つは教育の問題です。子どもの命もやっぱり大切です。すべて命は大切なものです。いじめによって子どもの命がなくなる、こういった社会は絶対許してはいけません。 ですから、いじめ問題をゼロにするために私は区長部局に観察科というものを置いていじめをしっかりと監視していくそしてこのいじめ観察科ですね完成はがきに切り取り線をついたものを毎月1回児童生徒に送りますそしていじめがあったらしっかりと子もに書いてもらってそれを区長の部局に戻るそしたら私がしっかり見てすぐにこれは教育的指導を超えた限界があるという場合には法的同時行政的 敵措置もちろん含めて子供の命を守るためにすぐ動きますそういった仕組みも作っていきたいというふうに思っておりますですので全てにわたって命をどう守るかということを私は考えていきたいと思います、えー、政治はファッションではありません流行ではありません宣伝広告ではありません決して私は派手なことはできないかもしれませんししかし地に足ついた政策で 町に住む人たち、町会、商店街、そして子どもの命、そしてお年寄りの命をしっかり見送る、こういった流れの中で命をしっかり守っていく、地に足ついた政策をしっかり進めてまいりたい、このように私は思っております、そのためには、皆様の応援がどうしても必要になります、ぜひとも私を応援いただいて、しっかりと市長に押していただきたいなというふうに思っております。 また、えー、今、青いパトロールを走らせようというふうに、国、え、が、ー、予算で持っておりますけれども、私はですね、渋谷区に1台救急車をですね、1台と言いませんが、救急車をしっかり備えたらどうかというふうに、えー、公共団体は救急車を持てることになっているんですねで、これからですね、その搬送が、救急車が足りないという事態が、これから他社会に向かって起きていくんですよ。で現に、コロナワワククチチン、ンじゃないのか コビット999の時にですね。あの患者さんを搬送する時に、東京消防庁の救急車があの噛みまいてる事態が起きているわけですね。自治体はやはりそれに備えて、救急車自体はしっかり備えておく。まあ、それにこの、まあ、首との役割というのは何かというと、災害がから命を守る区民の生命の財産を守ることですので、私は救急救命士として。 車をしっかりと区に置いて、そして災害対応する、こういったことも首都直下地震に備えて、まあ、先進的な地域防災力を高める上で必要だと思っております、またテロ対策、これもいつ来るか分からないと思っているかもしれませんけれども、これもしっかりやっていかないといけない、ねあの、今、ミサイルがばんばん飛んでますけれども、こんなの人自治体もすることじゃないよと思っているかもしれませんが、 やはり人自治体としてもしっかりやるべきことだと思うんです。国のやるべきことだから関係ない、そんなことではありません。テロ対策を真剣に考えなくいといけないんですね。シェルター構想はやはりしっかり進めていかなければいけないというふうに思っています。本来ならば、単独でシェルターを作ることが必要なんでしょうけれども、え駅の地下を利用したりですね、あらゆる方策を考えてえ、テロ対策をしっかりしていきたい。スクランブル交差点 特定多数の人が昼いっぱい集まりますけどね、あれは格好なテロの材料になります、あそこに爆弾を落とせばどうなるかということです、そういったことをシミュレーションできない区長は区長ではありません、命をいかに守るか、もう私はここをしっかりと地にあっていた政策で進めて、渋谷を災害に強いく、そして命を守れる、こういった区長になるべく、私は頑張りたいと思います。 どうぞ皆様の方の応援をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴いただきましてありがとうございました。鈴木選手、これからも経営会、皆様にお伝えいたしていますので、そのご支援もはお広げいただきますようお願い申し上げます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。 今日は、鈴木哲次のために、発売の駅前、寒い中、お部屋の皆さん、本当にありがとうございました。また、今日はお地元の人生の議直木を国会議員候補の事務所からも応援していただきました。本当にありがとうございます。自民党総支部として、自民党の国会議員候補全員の当選、そして合わせて、今お聞きいただきました、鈴木哲次の思いを、ぜひ、 多くの皆さんに受け継いでいただいて、このチャンスに今日は新しく皆さんで変えていきましょう、そして本当に区民のための、区民の声を聞いてくれる、そういう誠実な、真面目な、そして命を大切にする鈴木哲二にお力を与えてください、この方が本当に信頼のできる、素晴らしい方だと思っています。 またこの会場には、所属のの金子さんも来ていただいている。また、自治会の平町さんも来ていただいている。思いは、みんな同じものを持っている。それは何かっていうと、今、靴を変えなければいけない。おそらく、思いは同じだと思うんです。それぞれ、生活の違いがあっても、このまま、現地庁に次の予定を任せてしまうと、喉向きな政治にしか力が入りません。 お金も同じです。あの先ほど鈴木が言ってましたけどもっともっと紹介やあるいは自社活動や防災やこういった既にある既存の団体を大事にしていくそのために本当に大切な大切な区民の税金を少しはこちらに回していこうよこういう考えを持ちませんと 今の流れですと NPO なんたらさんからあるいは横字のなんたらっていうところにみんなお金が流れていってしまうこれでは人の幸せを求めることができません是非皆さん考えてくださいカナデコーフのコメントをお願いしますお互いに頑張りましょうありがとうございますカナデさんからも鈴木、えー、候補を一生懸命応援しているよこんな声も頂戴をし とても心強く思っています。最後のチャンスになると思います。どうぞ、発大駅近辺の皆様、また、発大商店会の皆様、そしてお仕事、お地元の一柳広報、フランスの皆さん、一緒になって鈴、鈴木哲司鈴木哲司を区長にしていただきますように、押し上げていただきますように、あと一歩のお力を。 次とたまりますように心からお願いを申し上げ、主張候補、鈴木哲次の外相演説を終了のお聞ていただきます。お寒い中うう、ありがとうございました。失礼いたしました。